ールイサイコロさんからの「のんのんジングル」ねえねえあかねちゃんって都会から来てるんだよね知り合いから聞いたんだけどさ「ピエン」ってどういう意味私もよく知らないけど「悲しい」とかそういう意味じゃなかったかなあ、はあ、じゃあ怒った時は怒った時はは何て言うのえっと怒っかなちょっと前ならなんとかわい とか言ってたみたいだけどファイヤなんかかっこいいね喜怒哀楽をいろいろな表現でしているみたいですねじゃあじゃあ嬉しいわ。嬉しい時はなんていうのえ嬉しい時えー、っとい や, やったーかななんか普通だね普通ですね